Lo hemos reventado.、Sí. ¿Qué ha pasado, Bebode? Hola, Gamer, si bienvenidos a un nuevo video. Como recordarán, ahora mismo estamos con Gohan. Estamos en la parte en la que, bueno, ya el Capitán Guinea cambió de cuerpo con Goku. Así que, vaya que nos la van a liar ahora mismo. Vamos a ir aquí, que es la nave de Freezer, a donde tenemos que ir. Quería buscar alguna zona de entrenamiento, pero. A ver, aquí hay una zona de entrenamiento. Lo que quiero ver que no tengo más habilidades para desbloquear. Perdón si estoy medio confundido con los botones, porque estoy jugando C número 2 y... y es bastante diferente de lo que son las teclas y todo esto. Así que bueno. の反応は船の中じゃなくてちょっとずれています早いとこ探そうぜ誰もいなさそうだしあいつら地面に埋めて隠してるとはなでもこれで全部揃いましたねあんなところに隠してやがったのかとっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。 そレしたらあのチビどもを片付けてこの俺が不老不死の願いをかなえさせてもらうそろった七つの玉トルンが現るよし行くぞはいいでよシェンロンそして願いをかなえたまえ出ない？<音楽> Vegeta <音楽><音楽> が…出ない… No sé ustedes, 何, no、God. God. 何をしてやるの 悟空キニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのかドラゴンボールが掘り出されていませんどういうことだ何言ってんだドラゴンレーダーで見つけたに決まってんだろそんなものかそれで願いは叶えられたのかそれがよダメなんだシェンロンが出てこねんだよなんでだろうなそれより悟空 お前なんか変じゃないか。その雰囲気がさ、えそれ何？なんだあいつらのスカーフとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。え、ごくじゃない。で Te... <音楽>どういうことだ。<音楽> Wa、わ分かりません。でも僕には分かるんです。 んに、ね、て <sighs>、hmm? top, uh, <laughs> なんだてでうあ。Eh? <laughs> <laughs> <laughs> so さ この俺はゲニュー独占隊隊長ゲニュー様だああんな、ああああああああああああああああああああああああああああああああリ、あああああああああああああああああああああああああ ぶっ飛ばしつまえそ、そんな人様の元の体だぞ勝てるはずがなかろうやってみりゃわかるさそ、いつはおらの体だ精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞバカめこのギニュー様にそんなハッタリは通用せんぞ Vamos a darle una paliza. A ver, me,、no、me huele a Babidi con eso de granujas. Me hubiese ¿Tú... gustado ser Vegeta, pero me va a tocar con Gohan. Madre mía, what the fuck. 早速この体のパワーを試させてもらうぞ。ーパーティーパーティーパーティパティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーパーティーパ この体は、はマジか 何 るわ、uh, o sea, no bueno, って、wow, 229.000 de poder。わっ、2 2 9戦0 0 de poder、わっ、229.000 de poder、わっ、229.000 de poder、わっ、229.000 de poder、わっ、229.000 de poder, チェーンジ間てくれ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 元の体に戻ったんだクそー今度こそベジータと入れ替わってやるまマツイぞ今まにベジータの体を手に入れさせたらおおしめだいただくぞその体を Pues no, Capitán Ginyu. Vas a terminar como un sapo.、Change. Comenzó la sapificación. Soy un sapo volador. Soy un sapo volador.、No. <ríe> Ese es el Capitán Ginyu. <ríe> Su versión 2.0. どういうことだいややったぞあいつをカエルに変えてやった<笑> あしゃべったらどうですか。Valle、ドラゴンボールの未いの叶わない方を最長路を殺せばドラゴンボールは消えますがあなたは関係ありませんからねこれが最後の警告にしましょう言いなさい死ぬことになりますよもうお前がそれを知っても無駄だ。 そろそろデンデが地球人たたちのところにに着くだお。お前がが知りたがっている。合言葉を伝えにな。何 Fuck, ¿Qué es o que está ahí? p r e c q u é carajo? No sé si estará saliendo en la, en la grabación, pero puta estoy viendo una parte del cuerpo de Yamcha.、Pero、qué buen book hace Yamcha aquí. ¿Qué es Kreeling? ¿Qué hace Krelin ahí? ¿Qué hacía Krelin ahí al lado de Freezer? Madre mía, cómo se bugueó el juego. 貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろうさて貴様らには戦闘服をくれてやるか防御に関しては少しはマシになるだろうぜえっ戦闘服ってそういうやつかいイメージよくないなあ<笑><笑> な, なんだこりゃ すげえ軽さだほとんど重さを感じねえぞ肩も全然邪魔になりませんよ自由に動きますごはん悟空を治療してる間に最長老さんのところに行ってみようシェンロンを呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからなそうですね行きましょう合言葉とやらはお前らが調べておけ俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息をとる No se llegar Frieza. ¿Qué hace k r i l l i n Que es tonto. Madre mía, k r i l l i n es más fuerte que Gohan. Esto sí es el colmo. Esto ya es el colmo, verdad. Vamos a tener que tunar e a los personajes, me parece. Aunque no, creo que. A ver, tenemos que ir aquí. Está por allá donde se sobresale. o t u s a n どれくらいで元気になるんだろ う, う誰かが飛んでるこの木はやっぱりデンデだクリリンさんごはんさんどうしてここに あ, ああそれがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてなそれで最長老さんのとこへ聞きに行こうと向かってたとこだったんだやっぱりそうだと思いました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 戦っっってばかかだったからなしかしこれはベジータを出し抜くチャンスだあいつに悟られないようそっとドラゴンボールを離れた場所まで運び出そうシェンロンが出た時に気づかれても少しは時間が稼げるからなよしなんとかベジータには気づかれなかったみたいだなはい 何かがこっちに近づいてるすすごい速さでえフフリーザだ急げげでんで早く願いを叶えさせてくれははいタッカラプトポッポルンガ、プピリットパロひ、光ったあそそが暗くなった 地球のドラゴンボールと一緒だドラゴンボールを7個揃えし者よさあ願いを言うがいいどんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう すすげえさすが本場のシェンロン気前がいいや早く願いよフリーザやベジータが あ, あああまずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてくださいバンダプルラルテミラルファンパリツプメレットヘロルンチェロイタシュコンチュパポンテロルピチェ それは叶わぬ願いだ生き返らせることのできる人数は一人ずつだけだえそそんなうーん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 それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。ここは故郷。ナメックセガ。なるほど、妙に懐かしい気分だ。鑑賞に浸っている場所じゃンたちを探さなくては。 遠くくにとんでもなくでかい気を感じる。こ、いいつがフリーザってけものか。ーわっピコロー、すげえ、ガノーシシスマエクスペリエンシア。ポタ、643 mil エクスペリエンシア、ブルタル。 フリーザーると思えば、どういうことだこれは何ぜ空がこの星に夜はないはず。な、何だ、あの化け物はそれにドラゴンボールのやつらもいない。あの化け物は、あいつらの言っていたドラゴンボールのリュウそ、ーあのガキこのったなオタシノキアガタ 二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言ゆが い, い。叶えたって言えないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、ど, どこかの場所に こ, ここへ来て欲しかったのですか？そそんな。 はサマラ貴様ら、僕もーのベジータ様を出し抜ノベ ya...、no, ジータサマラオコノベジータサマラオコノベジータサマラオコしベジータサマラオコノベジータサマラオコノベジータサマラオコノベジータサマラオコノベジータジ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 ののをわまりたいかしよしそれでいいんだこれでフリーザに俺を殺すことはできん今は無理でもそのうち倒せる Como que... Vegeta está por las nubes. ああなので、リュウが消えドラゴンボールがあんな一心にさ。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。ななんだとお…俺の不老不死はどうするんだ そそれは「チェンチェンチェンチェン」「ディエゴフーー、oh, no! ・フリーザー」「オーノー!」「イエス・フリーザー」「フリーザー」やってくれましたね皆さん。よく私たしの不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれましたギニュー特選隊の反応がありませんね。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 初めてですよ。この私をここまでこけにしたおばかさんたちはゆゆるさん。絶対にゆるさんぞもしけらだなまるみや、プリセスはかわいがう。なぶり殺しにしてくれる一人たりともにがなさんぞ覚悟しろ、K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 そんなことでいい気になるなよ俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだサイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのかさあ変身しろフリーザー今すぐ変身して正体を見せやがれ<笑>いいだろうそこまで死にたいのなら見せてやろう よく見ておきなさいめったに見られるものではありませんからね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 <笑>情けない面だぞベジータどうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいなおおのれさーてドイツから地獄を見せてやろうか決めた、うん、ドイツはミアバクレル。 Yo, como Kurinisao. Bueno, a pelear se ha dicho. Kurinisao. Aizu Taskerikka. Madre mía, se me apagó el mando. No me había dado cuenta. No, me revienta, me revienta, me revienta. Wow, wow, wow, wow, m a s e n k o s e n k o m a e n k s e a s e n o m a n o m a s e n o m a e o m a s e o m a e o m a o m m a s e n k o a s e n k a s a a s e n a s a k o m a s e n s a n a a a s やったやったやっやったやっっやったったやったやったやったやったッったやったやったやったやったやっやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったったやったったっ ¡Patrón, hijo、oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. pa de patrón! n p a t r á n ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! n p a t h ó n ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! n p a r ó n p e t r ó n p a r ó n ¡Patrón! ¡Patrón! n p a r ó n p e r ó n ¡Patrón! ¡Patrón! n p a r ó n ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Patrón! n p a r ó n p a r ó n p a r ó n p a r ó n p a r ó n p a r ó n p a r ó n p a r ó n ¡Pat 相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだチチクたちの考えは相当に甘かったらしいなでかい木がさらにバカでかくなったいよいよフリーザってのが動き出したか<笑>かすかな木を感じる。 Asmr 消した。マーベルロケランオーケーです。とそっくりだ。ナメック星人か？地球人の言ってたナメック星人か？彼らの願いが叶ったのか？よかった。色々と事情を知っているようだなならば、俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが。 見下ろしにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。そ、それだけに残念だ。<笑>元通りの一人のナメックセージンになって戻って帰さえすれば、フリーザにでも勝てたろうに。何？<笑>再びカミラと溶化して一人になりさえすれば。 フリーザってやろうの力さえしのというのかそうだ。私はフリーザに圧倒的にやられはしたが、あいつの力は よ, よくわかったつもりだ。今更どうしようもないことだ。それに俺はあんなやつと二度と同化する気はない。<笑>私と同化しろ。そうすれば。 お前のその力が数倍にもなる お, お、ま、何エェス貴様と時間がない私は直に死んでしまう早く私の体に手を置け心配するな人格はお前のものだう<笑>ん、いいだろう試してやる 絶対にフリーザーを倒せ<笑>いいな貴様に言われるまでもない、うんくっはままさかこんなことがなんという力だ信じられんほどの凄まじい力が オケ、okay, conseguimos がフィッシュでいる。あ、ポテトはピコロ、わお Ganó742 mil puntos solamente、oh, por unirse c o n m i g わお Bueno, gamers, si les ha gustado este contenido, recuerden que les voy a dejar la lista de reproducción de los anteriores capítulos. Si no se lo han visto, también les daré e j la lista de reproducción de lo que es la saga Saiyan. Y les dejaré un vídeo recomendado de cómo subir de poder en cualquier saga de una forma muy rápida. O sea, ya tengo un vídeo de cómo subir muy rápido de, de poder y de nivel también. Pero e s t e es una guía de cómo hacerlo. En cualquier saga, o sea, no necesariamente tienes que terminar el juego para hacerlo, puedes hacerlo desde, desde ya, o sea, desde la saga Saiyan puedes hacerlo. Se los recomiendo, les voy a dejar en una tarjetita. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.